おはようござござざいいまますすラスカで本日はですねなんと案件動画でございます。イエスというのも株式会社ふたばさんというだしの商品とかご飯のお供の商品とかを作っている会社さんからねありがたいことにお声がけをいただきまして僕も参加させていただいたコラボメニューのね販売を行わせていただきますすで、で今回ね販売する商品がこちらでございます。 今回ね、2種のご飯のお供の商品を一緒に開発させていただきまして、エビとトマトのコシヒカリ味噌とマダイとカツオ節のピリ辛味噌の2種でございます。こちらのメニューはね、白いご飯のお供として開発させていただいた商品でして、販売が7月の10日からになっております。で、今回は、 この2種を使ってね白いご飯をまたたくさん炊いてあるのでこちらの商品と一緒に食べていこうと思っておりますそれではご飯の準備をしてまいりますよっしゃおーはいってことで今準備が整いました今回は8合とお味噌汁も準備いたしましたもうだいぶお腹も空いているんで早速食べていこうと思いますいただきます まずはご飯をいう、はい、はねご飯こんな感じで炊きたてでございます先にちょっとお味噌汁もセッティングしてじゃまずはこのエビとトマトのコシヒカリ味噌こちらですね商品の中身はねこんな感じいやうまそう ご飯に乗っけるとねこんな感じめちゃめちゃうまそう早速こちらからいただきます あ, あうめえ すごいいののが味噌の甘いコク和風の味がしっかりと入ってるのにエビとねトマトの酸味とか風味が後からふわっとくるんで和風なんだけど洋風みたいなご飯にめちゃめちゃ合うこれまたねお野菜の食感とかがしっかり残ってるんで味だけじゃなくて食感もねワンアクセントもついててめちゃめちゃ美味しいです。 うま今ね朝の9時過ぎなんですけど最高の朝飯めちゃめちゃうまいうまみが強いんで結構たっぷりめにご飯のせた方が合いますねこれで焼き味噌おにぎりとか作っても絶対うまいいろいろアレンジ効きそうですね でございます続いて2杯目とじゃあ2杯目にはこちらの真鯛のとかつお節のピリ辛味噌ですねいよこちらの中身はねこんな感じでございますちょっとね味噌感というか茶色みが先ほどのやつよりも増してますねそしたらよこいちょっと、うん、デンと<笑>いやこれ贅沢見てこれ 超贅沢のオッケでございますうまそううまうん やっぱりこっちの商品よりも、鯛とか鰹節とか、だしに使われる食材が結構入っているので、うまみ成分というか、甘みがね、結構強く感じるんですけど、しょうがが入っていて、かなり風味が効いているので、その甘い、この柔らかい感じをキュッとね、引き締めてくれて、またね、これ、唐辛子が入ってるらしいんですけど、この後味にね、ピリッとした辛みがまたうまいでございます。これはね、食欲誘るよ。<笑> ちょっとお味噌汁に一味を比較的こちらの商品の方があの和風っぽい感じの味わいですねこれなんでもあるな多分 杯目完食でございますちょっとねこちらで小休憩をー<笑>うめえでは3杯目をよいしょでもこれ全然お米足らないかももっと食べたいな あと残りのご飯がね、この3杯目と、おそらくね、ちょっと4杯目でなくなっちゃいそうなんで、3、4杯目は、ちょっとアレンジをしてね、楽しんでいこうかと思っております。まず、普通のこの白いご飯に、お決まりの生卵ちゃんを。はい。で、ここにね、少しお醤油を垂らします。で、こちらに先ほどのね、エビとトマトのお味噌を。どうです、これ。TKG。 うまそう、これあ、これめっちゃうまそうじゃないですかやばいな、はい、うまそういはい、うまいはい、うまい、間違いなくうまい これいいっすよ<笑>この組み合わせ最強においしいで、ね、ここにさらにねちょっと合うんじゃないかなって今思ってたのがごま油絶対あると思うんですよねいやーー香りは最高に い, い, いただきます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 うんはい、ということで3杯目完食でございますでは4杯目ラストですねちょっと一回器を洗ってきました最後の1杯なんですけどまずこのお茶お茶の素をささっとかけてここにお湯を注いではいはいはいこのマダイとかつお節のお店の方も はい乗せちゃいましょうこれ最後に刻み海苔をパラパラっと簡単にできるこれお茶漬け風でございますいやーうまそう崩しながらねああいい香りするああうまっ このお茶の香りとほろ苦さがねめちゃめちゃ合いますね締めにちょうどいい、はあ お茶は濃いめのほうがいいですね苦味が合うなうんうんうんご飯完食でございます最後にお味噌汁と はい、ということで今ねご飯の方完食いたしましたごちそうさまでしたはいということでただいまねエビとトマトのコシヒカリ味噌と真鯛とカツオ節のピリ辛味噌をね頂 い, いてきました僕もこの商品をねコラボ販売するにあたって新潟の方のね工場に行って直接いろいろ味を見たりしたんですけれども僕ふたばさんにお話しした要望よりも もう2段も3段もね更に美味しく仕上がっておりましたこの商品はねあのご飯のお供としてこういった瓶詰めになってるんですけれども今回頂 い, いたらねもちろん白いご飯には絶対に合うんですけどこれパンに塗って焼いたりしても絶対に美味しいでしょうしかけうどんのねちょっとした薬味とかいろんなジャンルの食材に合いそうな瓶になっております